いつもやってるやつね、いつもやってるやりやましょうであの、いつもそうここでやったのは何正面にいるとやられちゃうからだから、まず優先順位はこの相手の線を外すっていうのやったらねあの、大体今年たいそういうこと何しろ自分来たら来たらすぐ外すこれ優先順位一番これ来たら手を何かやるっていうのはダメだから来たらすぐ優先順位でそれで転換をねだいぶ練習したんですよね 気にしないす。この手でも向こう今度好きにょうだいっていそってこ う, う, ていてそういう感じ僕は僕はとらわれてないっていうかあんまり意識してないで来たら行ってくださいともう一つは行ってくださいっていう時にこの手から取りに行くんですよねでこの手からこの手持ち帰るとすごい楽になっちゃって向こうに行ってちょうだいってこの手に出てんだけど 僕はもう、何もしないで。こう使えるとね、彼の意識はこっち、ここに、この手にとらわれないで、こっちの手に。わちゃってるから、もう、もらえてる、このままで。じゃあ、どこ出てくるだっけ。じゃあ、最初にこれやりましょう。最初は転換をして、転換<咳>をして、右にしないで、どうぞ、左にどうぞ。で、姿勢。寒いね、もうすぐ、もう、気にすると、傾いちゃったらいい。 姿勢優先順優先順位としては姿勢を参照してで、なくなる、相手の前から役になる、これが一つで、姿勢を参照する、自分の姿勢が大事それが一つ、それと、戻せないよ手を持ち帰る、持ちの手ねで、ここ気にしてない、きっもう一つ、空いた手は何でもできるっていう見せて、気にしないで、もらってる、もらってる、うん、そういう感じで だかとそしたらて、うしたそうて彼ういけるとさ、みんなこうやって止めてる そううい人、すごく多いんですよね、こうやっちゃって、こういうにやっってるから、気にしないの、気にしてないから、彼が回ってきたら、そおばあちゃん一緒に回ってればいいわけですね、そういうふうな、そういうふうな気楽さっていう か, から、それが何いんです形に収めちゃうからだから、まあ、そういうことちょっと注意してで、彼が来たら、彼に任せて、おばあちゃん別に任せてて、気にしてない 彼に任せてからで、上やって次はト下ウンド転換をした後、上やった自分の位置上行った下行ったこの下でやったら下行った ら, こ, ったったらこうして、この下た上行ったら上だって 上, 上 だ,、まあ、上だ<笑><笑>そういう話じゃあ、ちょっとそれやりましょう上やって下やって。<笑>上、下ね、上, 上と下 あんまり関係ない。自分がどうするかだから、彼に、彼に、なんてうの<笑>彼にあんまりとらわれない、それの練習だから、全然気にしてないのに、自分がどうするかだけだ。彼がどうするどうなってても関係ない、そういう感じでやったほうがいいです。あんまりこう彼のことを、こういうふうに彼をどうするうかな<笑>この手はあった、どうしようかなって思ってる、いよりは自分のこと、気にまして。 動くっということはね、12、5位 動, 動いてるか。ら気にしてないですか。気にしてないのですよ、そ<笑>ういうふうにやったほうがいい。で、今度は足、今、上下の位ったんですけど、<笑>今度は足重、腰重ってね、いろいろやったんですけど今までね。<笑>ねでで足重にすると、転、ま、換、あ、してね、こっち行けば足が自由になっても。 例えば展開してこの中こっち側にも自分が入っていればあんまりなんかか、ま、な、あ。足ここのここじにしてた ないですよ理由ですよこういう感 じ, じゃあちょっっとのて簡簡単なのは<笑>簡単ななく<笑>自分の足を勝手にってる。 正面の面打ちもね、あんまり気にしないで、どうぞ動いてくださいっていうのが基本ね、あんまりそのて<咳>、こき合に し, しないで、気にしないで、気にしない で, でなんか<咳>そらい、そういう感じだから、あの人、頼まれちゃう人がこの土をどうやってたまってましょうかっていうふうにしてるわけじゃないから。 でと言っても何でもいいんだけど、その時にどうやったら自分が自由にね、こっちにしなくて、千発をできますか、そういう話。それの練習してるかしてるわけだから。この投げったのかって、どうやって上手く考えて、こうやっていなくてやろうかって、そういうことをやる。そこにたらわれた人がいるんだけど、あれ、あんましりしたのかじゃないようになるべくしてるんだけど。なるべく何が来ても、持たれても、打ってきても、どこにできるような練習が、あんまりここの、 相手のこのやってくることにあんまり気にしない気にしないでなんだから。んいもちろん強いよって感じです。そのそういうつもりながら。うん、ボディー使って練習してんだけど、本当は心のなっても精神的な。そういうものを。結構して普通に意識して、ね、やった方がいいんじゃないかな、と最近思ってるんですよね、うん。来た時に、いしらないでこう。できますよって、そういうふうに、ん。ね、うん。はい。 は, まあ、りはあんままりりでそうですそれで正面打ちのと度もあんまりこうやらないで、自分が ど, ど, こどこに彼のこういうとこをもらえるかな、こういうとこできるかなって<笑>いうことを考えながらですね、考えながら。 方がいいと思う で, で、正面打ちは、も う, う, う、この線外しても入って、もっと回れば、つらいに こ, これ一番変わったら一番番、どうしたらこ最初 に, で こ, こ, にはやんこの線外してあげ、ね、る。 これ行っただ、ねえーねね、自分はこっちここで何かやるんじゃなくて自分は。 落ちてだからここにいるから、ね、<笑>そういう意識で、ちょっと入り口投げをしよう結構ね、みんな、これでやってるの で, で、僕はどうしなきゃいけないから、追いなきたいんだけど、言うんで、彼が心にしてるわけじゃなくて、僕はどっちかって言ったら、抜けてるから、ここに来んじゃなくて、こっちまで石がだかってんの。 だから、やることやか気にしてないんだ自分は自分の場所は気にしてないといけない。彼のことは気にしてないけど、自分の道は気にしてる。自分 全部もらえてる状態じゃないですそれで初めて展開ちょっと行くからこうこういう話だってあの見えないように彼の視点に僕は触れないようにするこれでからなんかわった るいが<笑>聞こえないでしだかっっちらこの手を外して、こうほら、伸ばし て, 入てくるタイプとるいろんな方法あるね。<笑><笑> 先は こ, の手こ こ, こ, こ, この手だからこうこのままやる入っていくと、こ, かるとこうなっちゃう。だからこの手はなるべく上に出して、やらないで、やられた上へ、ちょっと引くんだけどさ、全然引かなくなっちゃう。<笑>こ いちゃったからでこの手を何か発電しもこうやってやるんじゃなくていらない手なのこの手をどう処理するか上にいらない手をねそれで自分がこうもらうの。 それだ け, だけで何しろ、ね、それでこれ、も入る。まあそ 本拠利用すると、すごいラッチング、ラッチングが来るみたいだけど、来たときに、こう来たんですよ。 だずれたとこれは合わせるきにこっちだと。そこね、ほら。今ここ来たんだよ。ちょっとかずれたら。だから、ボタンしたきにこれも合わせ。来た時にこれも合わせた。そういうにずれたって言う。だから、そういうのを利用するといろんなことがある。なんだろう 例えば線外さなきゃいけないんだけども、自分がまっすぐ動かなくても線外したいっていう時に、先して、あ店の上にこうやってあるとこずれちゃう。線ずれちゃう。だから、いちってるよね。だから、こ う, いうや動かせれば、足動かすなって、そうい う, うになりますね。そういうこともちょっと、ちょっと野菜知っんですよね。出、えー、せといて、ね、こっちへちょっとずラして、本当は困っちゃう。 そ う, いう話でそういうことを、まあ、あんまりことこで練習していけないんだけど、こうね、持たせて、持たせる前に、彼が持とうと、その手を取りに来たという、糸に合わせて、決断した瞬間に、僕はあ手だけ、そうすると彼がこち来ちゃう。それでそこをこ 正, 面正面でやるとか、それから外れちゃうこれ崩れてるとか、本当ここなんです どうぞってやったときに、こう取りに来たんだけど、こうやってやらしたから彼はずれちゃって、ああ、ずれちゃった。で、そのあこうやっていと、こういう話。よゃこういうわけじゃないてじゃ あ, あ、彼が口を出して、あ来ましたもうずれた。 こうし見せずらしこ崩れちゃった崩れちゃったところをマグロマンで 立てるとかじゃあこやううは回回ここの場所この場場所所らららいいいいっってもらってもで話なるそういうやり方も。 もうにこういうやつを使ってる、まあの転換かな あまりにらわれな何でもいい で, いいですか、まあ、ら、何いでいううも。 好きなことでがのまあす。 でこう。 全然です。